レッカーズヤード来ました。あ、ジョナさん当たってるぞ。あはは、ほんとだね、来るかなジョナさん、タゲ持ってくれるんだな。 いい感じだな仲間に任せるかアーティスト来るか戻ったな 木村が救助したんだな。やっぱりトンネルされてる。まずい。なんとか他が釣られたいところだ。これ救助されたら戻るよな。 壊しきったら加星したいジョナさんもう少し耐えてくれ木村が来たってことはジョナさんがまだ追われてるな俺は行くぞ小屋チェイスだな みんないるのか負傷者は発電機頑張ってくれ肉壁だけじゃ足りない俺はここだぞ ジョナサン隠れてくれーすぐバレてるじゃねえか誰か俺をすぐ救助してくれーありがとうねー。 られさすがに警戒するよな痕跡で錯乱しろー<笑> 3人も殴ったらさすがに見つからないだろザコなんでミスったんだよバカ野郎 レ、ね、ア何回もごめん。ラストだから治療してもらおう。ありがとう。なんでキラー戻ってこないんだちょ、こんな時に。今ちょっと待ってくれ。俺は終わりだー。 あれ発電機が気になりだしたのか初釣りの仲間ならオッケーだな。多分今回も木村が救助するだろ。俺は発電機だ。 誰がチェイスしてるジョナサンかここ開けるぞ。ノーアンあるなよこっち側いたぞー。 ノーワンなしだー。